ハイドうもコンチクはみんなゆっくりしてる質問になってるんこれ我々はその謎を解くためにアマゾンの奥地へと向かった何やってんのお前そして我々はパリのセイヌ川にも向かった<ス>お前バカンスしてるな申し遅れましたレ夢ムですマリサだぜクランだぞミリアですということで今回やっていくのはミッドセンをやりたかったです<タッ><タッ> ネタバレやめろ視聴者維持率減るだろ。ネタバレってこういう理由でしたダメだったの理由メタすぎん。ということで鉄鋼にやって参りました。鉄鋼は鉄が掘れる場所かつ世界経済の中心地。一説ではワンピースが眠る場所とも言われてますね。嘘800じゃねえか。ということで私は掘る。鉄を機械翻訳かなその通り、Google 翻訳です。危ねえ、Google に消されるところだった。ということで始まりましたね。動画削除あるていえ。 なんですかこれはこの動画が消されるまでの RTA だな計測開始はさっきから計測終了はこの動画が消されるまでだな Google 様ごめんなさいごめんなさいごめん本当にごめんなさい謝る気ないよね味方に視聴者さんがいましたお前に視聴者さんなんていたんだな辛辣じゃないちなみにゲーマータグはこれです不特定多数が見てる動画でゲーマータグさらされるよ控えめに言って地獄だろ実はそうじゃないかもよ誰だお前はもしかして私の視聴者さんなのかビタミン525デザ なんかチャットが荒れてるな。確かにさっきからチャットが荒れてますね。これは兄を遊んでるものからしたら見つけてないね。なんでワンカット挟んだら、復活してんだよ土に帰れや、ひどいてか先ほどの敵はファーマーだったんですね。てか敵またいるじゃんアデューバイじゃんてかこいつ強い人だにようよ。判断が早い。なんでレ夢ム坂はルにビビってるか解説してあげよう。教えてビタミン525のコーナー。なんですかこれは。このコーナーはレグラー入りを狙うビタミン525が。こいつやバいこと言ってるぞ。数々の疑問点を解決するコーナーである。茶番が長いんじゃー。 ちなみにカワフルが怖い理由はパート1の時にボコされたからですね。そうなのか私はカタツムリが食べれるからだと思ってたぜ。見事不正解のあなたにはー、残念賞は捨てるからね。ペットボトルキャップ8000個プレゼントです。気が狂っててぶさ、ということでコメント返しの工 ー, ーなー説明しようこのコーナーはスカードとガズはフジスカードタフト。 というコーナーナなのである説明で何一つわからねえんだがそれは理解力のなさだね埋めるよコメント1立ち回り参考になりますあんなのがそれ私の立ち回りが下手すぎるって意味だよなそうですね転生したら立ち回りゴミだった件救われねえなコメントに面白い動画ありがとうございますいつも励みになってますコメント3サーバーの一手教えてくださいプレイエレメントネットワークですねここ高校受験で出ますすいませんコメント4一番だこれは1個目の話だなおいいにネームが爆発するぜちょっと待ってそんなの聞いてな 配信で先行のハサウェイ踊ってくださいいやです絶対にやりません100万もらってもやらせていただきます ということでカット戦闘に行ってみましょうこじってますよちなみに味方さんの食料はリフトウォーカー敵陣などにワープできる食料だぞ今回は赤の拠点にやってきましたなんか水埋めしてる敵がいますねちなみに水埋めは OK だがその際に水流を作ると番対象になるから注意だな敵の食料はアイスマン冷たい枕ですねそれはアイスノンちょっと待ってこのネタ伝わるやついるの自分いないそんなことはどうでもいい敵ぶっ倒してやりました見た感じだいぶタイムラグがあったよ頭大丈夫敵ぶっ倒したので帰ります ということで今度は黄色の敵を倒しに行きますちなみにこのマップの名前は話の展開どうなってんだこのマップの名前はスプルース頭皮のっていう意味ですねまあ私プロなので敵をカレに倒してやりますよお前のはカレの間違いだろチクチク言葉やめろこんだけ話したし何か場面が変わってないですねつまりはネタ切れです終わったさ<笑>というわけで視聴者の方と他のチーム荒らしに行きますか気分はさながら郵便団長ですね火<笑>うで食われろとぼきてっなんか敵がいるじゃないうのか やめとけじまるりは著作権が強いんだ。クソめたいなそれちなみに敵は私の能力で消しました。倒しただけです。 そんなこと話してたら群馬フラワーパークが見えてきましたね。急に舞台を群馬県にするな。花を踏みつぶす感触が気持ちいいです。誰かこいつを日本から追い出せ。国外追放はおかしくない。それにしても世界は美しい。澄んだ青空。真っ暗闇ですよ。透き通った雲。お前設定で見えなくしてたよね。そして襲いかかる現住民これこそが非接触国家群馬です。空評被害やめろ。でも群馬ってこんな感じでしょお前一回群馬県民にタコ殴りにされた方がいいよ。ちなみに実況に戻ると私たち今まで実況してなかったのしてなかったぜ。芋ビライザーの仲間が足止めしてくれてます。ちなみにレイムはスパイダーの 雲の巣に引っかかってるなみんなはこんなやつにならないようにしようなおだまんなさいちなみに今は味方さんに助けてもらってます味方に助けてもらうとか終わってんなクリリンのことかお前何言ってんのということでスーパーサイヤ人になってみたよ腐ったたくあんみたいな色してるな一般人の方が強そう雑す雑んかというわけで b g m 変えますか耳腐ってんのか音割れの方が面白いかと思って頭も腐ってんのね <笑>ということで赤のレッドストーンこう言ってみたよ何がということでなんだそれ言ったらゆっくり実況は終わりでしょ大丈夫終わるのはこのチャンネルだけだから大丈夫とは大丈夫とは一危なげがなこっつぺ野郎は帰れ差別反対だツイ Twitter で炎上させるぞこわはデカイター状態なったけどなんでおいやめとけなんともいいよく見たらこれただの質問じゃねえかちなみに今倒した敵はメルカリに出品しておきます一度でいいからメルカリホーム部に殴られて絶対に嫌ですよしマリサレれムを出品しようおいやめろ話せ話せ まだ終わらんそうおっと敵がいらっしゃい上がりましたね。敬語が最高にバカ。霊ーム選手を追いつきそうだ、追いつきそうだ。倒した、あ残念ながら金庫50年です。今のはルール違反なのね。というかまたした敵が鋭さにの剣持ってましたね。この衝撃はゆっくり茶番撃が少量登録されたことに並びます。言いすぎました。だろうな。てか気づいてないかもしれませんが、ちゃっかり2キルしてます。2キルごときで誇るなつつしめ。 ということでミット2枚戻ってきました敵エモビの味方が止めていてくれてて倒しやすいですねお前目がってるからいいけど地震でも起きてんのということで絶賛戦闘中初段当たった何でお前が驚いてんだよてか2発目も当たったし今年は私の年ですねついでに去年も私の年でいいやいやなんでそしてその先の年はずっと不幸ですいやなんでてか今マスパイダーの雲の巣に引っかかってましたねいやなんで繰り返しの多いコンテンツじゃん説明しよう繰り返しの多いコンテンツとはコンテンツが類似していて視聴者が他の動画特別が付ここにおした感がす てか、またちゃっかり1キルしました。慎みって言ってんだろした。下引き抜くぞ物騒すぎではてかこの曲はいい曲です。翻訳サイトかな？私たちにとって素晴らしい。この曲なんで精度下げた。それにして痛い。でもこう痛いの世界は美しいですね。なんて、ちなみに今は敵をタコ殴りにしております。というカレンダーを通るさすぎますね。ということで敵が逃げ出しました。やはり私の覇王色でしょうか？検索お前を消す方法。こわてかここ安全地帯じゃなかった。帰りたい。情報ゲームに階級特進。それ戦死したってことだからね。というか普通に逃げられそうですね笑 死にましたあんなに言ってたのにそれは関係ねえだろということで鉄フルを揃えましたというか私の視聴者さんがまたいますねよし倒せませんでしたしってさあその代わりにキルパ命をもらい受けましょう信仰宗教かな命をもらい受けようのかいさっさと掴まれまた敵がいるじゃないか私の戦利眼から逃れられるとでもだっさおだまんなさいどこへ行こうというのかねムスカかなふふ<笑>誰だお前はそんなことはどうでもいいお前のネクサス削らせてもらうぜプラッシュ ということで、者礼人です。先ほど一人は辞めたのをお忘れですか、ボケ老人。ということで、ミッドに来てみたぞい。ミッドはダイヤモンドが取れる唯一の場所で、これを狙って PVP が起きるんだよな。きっとそのうち人が取れるようになりますよ。ソ連じゃねえか。そして野菜が人を食べるんだ。ソ連じゃなかったなにそれ怖い。必要数取れたので帰りますか。ツルハシと剣を作る分だぜ。というか敵がいらっしゃいますね。天に召されていただきますか。 これこれどこへ行こうというのかねてか何これ盲目ついたぞいおたく特有の早口ちやめろこっちは落ち着いてねえんだわじゃあさっきなんて言ったんってか何これ盲目ついたぞいって言いました落ち着いてるじゃねえかなんか倒せましたなんでということで今度はボスバフをゲットしに来ました色々と忙しいやつだなしっかり働いてると言ってくれたまえてか黄色の敵がいるじゃないかそしてたった今逃げられましたなんでということで私も帰りますか帰ったら緑の敵が攻めに来てましたよう罪です草 ということで今回は負けました敗北とといいうことででかがでしたでしょうかやってほしい企画感想とかあったら喜ぶぜ後半は風を感じるいい機会だったのではないでしょうか感じたのは焦りだけだよ理解は考え中ですは、ね、それではご視聴ありがとうございましたいやお前らもええよそれではご視聴ありがとうございました